90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、シャワーはインドだラださ。みなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。ふう、シャワーはさっぱりするわね。顔文字くんって、洗うの楽そうよね。あ、またバカにしてますね。こう見えても、こだわってるんですよ。全然バカにしてないけど、こだわってるって、例えばシャンプーとか、ボディソープとか、いろいろですよ。 シャンプーなんて、どこに使うのよ。かの毛、で、ないじゃなれ。あ、失礼な。頭はシャンプーですよ。まあ、いいわ。こだわりは大切だもんね。ところで、シャンプーって言葉は、もともとはヒンディー語なのよ。シャンプーは、マッサージをして、頭皮、毛髪を清潔に保つ、という意味なの。18世紀に、インド出身の、シャイフ・ビン・ムハンマドが、イギリスで始めた頭皮マッサージは、英国王室にも、認められたそうよ。 へぇ、シャンプーは、インド生まれなんですね。ちなみに、シャンプルーは、野菜や豆腐などを炒めた、沖縄料理のことよ。シャンプー、全然関係なくなりましたね。シャンプルーは、沖縄の言葉で、混ぜこぜにした、という意味。インドネシアにも、同じ名前の料理があるのよ。だから、シャンプー、関係なくなっちゃってますって。おだ頼りそんなことより、チャンネルの宣伝よ。チャンネル登録、コメント、お待ちしてます。